どうもー、けです。じゃあ今回も第7号車の、まあもう一つのストーリーかな。ハッピーエンドを見ていきたいと思います。いやー楽しみ。一体ハッピーエンドがどうなるのかっていうのがめっちゃ気になる。どうしようか。私は考えてみた。見逃す。断る。えっとさ、これさっき見逃したわけやあかんか。そういうことやんな。ってことは次断らなあかんってことやな。ちょっと心痛いけどな。 もうすぐたどり着く遠くの花田切符がないと乗車許されないことであるどうやってこの列車に乗ったのかわからないけどここまでだ待ってください私は少女は、えー、自分が悪いことをしたと知って言いよどんだうん何か何が言いたいごごめんなさい私は本当にううんああ 少女は何も言えなかった。じゃあ、私から話そうか。ついでに気分転換にもなるかもしれないしな。何の話え少女はまだ状況を把握してないが、私は、えー、またくつろいでいる姿を見て安心したようだ。えー、私は、あまり自分の話を他人の教えないんだよ。今回は車掌さんの話か。あなた自身の話ですかうん、さあね。 じゃあ始めるよちょっとなんかめっちゃ怖いなん起こりそうはい少女は姿勢を正したうんじゃあ第一、えー、第一人称で話そうか私は小さい頃から何これあ先定性の病気を患っていたその病気のせいで、えー、あまり外に出られなかったそれに他人の迷惑をかけたくないから 家族以外の人とあまり話さなかった。だから小さい頃からあまり友達がいなかったんだ。病気は年を重ねていくとともにひどくなっていた。18歳になっていたあの年は本当に無理だと思った。両親より一層私の面倒を見るために仕事を辞めた。家でずっとそばにいてくれた。 だが、私は自分が、時間が過ぎるのを待つしかできなかった。自分の再起を。<笑>もう、わかるよな、みんな。<笑>これはやばいぞ。<笑>そんな時だった。意外にも、一人の少女と違う。<笑>もう、わかんて。<笑>ちょっと待って、もう、もうみんな自分で読んで。 俺もう無理突然すぎてびっくりしたえ相手は女の子だった私はすぐ彼女の体を支えた慌てて謝ってくれた彼女が顔を上げた瞬間まるで暖かな暖かな風が目の前をよぎったような気がした この例えちょっと恥ずかしいかなそんなことないと思いますよ、うん、彼女は 目, 目をも、えー、閉じてたがとても綺麗な子だっただからなのか私の心の中から変な感情が芽生えたんだ少しの間ぼーっとしてしまったでもすぐ気を取り直した女の子の前でかっこいいところを見せな い, 見せないと言ってねプ少女は絶えず笑ってしまった えー、彼女に注意を促した後私は振り返って帰ろうとしたでも彼女が手すりを頼りに、はあ、階段を上る姿を見て違和感を覚えた転んだ時に怪我でもしたのかと思い彼女の目の前に立ったその時気づいたんだ彼女は目が見えないんだそしたらすぐ行動を起こした 脳はまだ全部全然追いついてないのにね君もまとまってあ考えもまとまってないのに口はもう勝手に案内するとか言って手もすでに彼女の手を掴んでしまった彼女の手はひんやりとしていて結構気持ちよかったこんな失礼な行動をとったのに彼女は私の手を振り払わなかった意外だよねそうですね えー、帽子を引っ張って表情を隠したそれで私は彼女と友達になった不思議だよ病気のせいでずっと一緒だった誰も頼ろうとしなかったこんなんだから絶対友達なんて作れないと思ってたそんなことありません私もそう思ってたけど友達ができました彼女はそう言ったうんあどうぞ続けてくださいそれから私は彼女の過去を知った どうやら私は彼女の初めての友達のようだ。友達になった後私の生活は大きく変わった。元は一緒だった散歩、家で一人で読む本。でも彼女と出会った後私は周りに見せびらかすように彼女の手を引いてえここはどんな場所かを教えることができた。本も一人で時間を潰すための道具ではなかった。私は えー、本の内容を彼女に見せて彼女が 話, 話に没頭する表情を見ることができたおかしいだろう周りから見れば私の方が彼女を助けてるのに私はとてもうれしかった友達っていいものだねはい二人きりの時間がどんどん増えた彼女の中で中の私って一体どんな存在なんだろう大切な友達熱心な少年目の代わり それ以外のものもまあどうでもいいが大切なのは彼女は私にとってたった一人の友達だ迷惑と思いませんかうんいやもう孤独で過ごさなくてもいいと思うとすごく嬉しかったよく考えてみたら私は一体なぜ彼女を助けたんだろう、ね、目が見えないからかわいそうだから絶対そんなんじゃないそれに彼女だって そんなふうに見られたくないに決まってる多分最初に出会った時に芽生えた感情あの感情だろうぼんやりとした好きという気持ち私は彼を、えー、頭をんやろちょっとごめんからん自分でもよくわからないからでも向かいに座っている少女は少し照れた私の好きはきっと友情を超えた感情だでも友情までに抑えなければならないんだだって 私みたいなのが人を好きになる資格はないんだそそんなことうん自分の体は自分がよくわかっているいつかぽっくり言ってしまうような体だ人 を, 好きになる人を好きになったら相手がかわいそうだそんなことないと思いますよ少女はこう言うが私はえー、話題を戻したこの1年本当に幸せだったな 他の人にとっては短い時間間かもしれないが私にとっては一生と言っていいほどの時間だった体もだんだん良くなってきて長い時間外、えー、外出もそんなに辛くなかったでもあまりに体を負担をかけない方がかまないさどうせ残りの 少, 少ない時間だやり残したいことがあれば や, りやればいいんだ彼女は私と一緒に家に えー、外に出るのが好きだった一緒に出かける時いつも笑顔だったそうだ私の体のことは彼女に教えていない心配させたくないんだ楽しいことは分かち合うが辛いことは自分一人で抱えた方がいい体は良くなっているでも、えー、華やかな気持ちで病気に勝てるなら世の中に医者という職業はいらない 私の病気は、えー、突然悪化した。これは本当にそろそろだな。私は最後に彼女のために何かしたかった。心配だったが、彼女が一人になったら、まだ、えー、前の彼女になるんじゃないかって。勇気がなく、どこにも行けず何もできず、また孤独な生活になるんじゃないかって。もし彼女がこの世界を見ることができたら、強くなるのだろうか。 一人でもちゃんと生きていけるのだろうか一人がダメでも友達を作る勇気は持てるだろうかそう思っただから死んだ後自分の角膜を残そうと思ったやばいお前めっちゃいいやつやなあの日私は彼女にそう伝えたもちろん自分の角膜を渡すという部分を伏せたああ その日、彼女はなぜ手術のこと を, 話 さ, ない原因を<笑>話さない原因を知った日にもなったすぐ後悔した自己満足なおせっかいはきっと彼女を傷つけたんだそれから私はそのことを話題に出さなかったでも彼女はずっと落ち込んでた彼女はきっと内心で私を責めてたんだ嫌な思い出を思い 出, せ思い出させてしまったからなそそんなはずありませんよ 何があっても彼女はきっとあなたを責めたりしません。へえ、そう思う。あ、はい。知愛と彼女を見て話を続けた。もうそのことは話さないけど、ずっと引っかかってた。数日後、私は彼女と列車に乗った。まだ余裕がある時に好きな人と一緒に列車に乗りたかったからな。ちょ、ごめん、もう今。<笑>涙で画面が見えへんねんけど。それに、 彼女を今までよりりずっっっとと遠いところへ連れて行って行やたたかった私は列車でそれとなく自分の願いを彼女に告げたもしかしたら私は本当に鬱陶しいやつかもしれないな私は苦笑いした い, いえもう<笑>そうかでも予想外なことに彼女は手術すると言った 最初は聞き間違いかと思った。でも、それと同時に、私は彼女に最初で最後の嘘をついた。彼女はこう聞いてきた。手術が成功したら、あなたのことが見えるって。ドキッとした。こう聞かれると思わなかったから、それはきっと彼女もとてもあなたのことが好きだったと思います。本当にはい。 内心ではどうしようかと考える時に口はすでに彼女に肯定した気づいたら私はすでに永遠に果たせない約束を交わしてしまっただがそれでもよかったら彼女が病手術するのは私はもう満足だ彼女の両親とはすぐに話したすでに話したっ<笑> 同時に一つの願いいを聞いてもらったどんな願いか知りたいじゃあ質問を変えようどうすれば人の思いを弱くするか弱くするができるか知ってるもし彼女が突然私のそばから離れたら私は絶対納得できないきっとずっと彼女のことを思い出し深い悲しみに陥って抜け出せなくなる たてそれはえたった1年だけの友達でも、ええ、うぬぼれてたのかもしれないな私がいなくなったら彼女にそうあってほしいと思ったうぬぼれうぬぼれじゃないと思いますようんでも思ったんだずっと悲しみにくれるより最初からそんな人いなかった方がいいんだろうって、はああーみんなに協力してもらったのか じゃあもう前の話からあれやな前の話の時から<笑>前の話の時から正しいことを言ってたってことやなそれから私は本当に倒れ入院した入院といってもただ何やろうかまけるなんかわからん少し増えただけだただその時私はえただ嘘を がうまいことを願うこと他なかった。それに彼女の光を取り戻した後、違う生活が待ち受けてるんだ。というものの、実はすごく不安だった。これは私からの最後のプレゼント、どうか、えー、拒絶反応が起こりませんように、彼女を失望させないように、そう神に願うしかなかった。最後まで、そう思ってたんですか、うん最後私も考えたことがある。嘘がばれ。 彼女に全部知らられたらどうなるか彼女はきっととてもとてもあなたに言いたい会いたいと思うはずですあなたは彼女の気持ちを考えたことがありますかうーんそれは割と重要じゃないな私のことを彼女の人生の中でただの行きずりの人だと思ってもらいたいしだって私以外にも彼女のことを愛してくれる人はいっぱいいる彼女はこれからもたくさんの人と出会うんだ 違うかこれで私の話は終わりだえー、ちょまだあるんちゃんなんかうんこれはあなた自身の話ですかうん他人から聞いたのかもしれないし私が作った話かもしれないちょここあと一歩踏み入れなあかんてお互いあと一歩踏み入れようどうした何か言いたいことでもあるのか 姉ちゃん言おう姉ちゃんってい。ちょ言った方がいいと思うよ本当にバカ<笑> う, うんバカ<笑>うあなたもしくはこの話をこの話を教えてくれた人つまり話の中に出てきた少年は絶対バカです 少女は沈黙の後、大声を上げて泣き始めた。そんな嘘、そんな優しい嘘、なんで、なんでこんなにも彼女を優しくするのよ。その心の底から少女の思う気持ちは何なのよ。もうちょっとわがままでいいじゃない。少なくとも、少女は少年に何か残してほしかったのよ。最後まで会えないなんて、残酷すぎるよ。 少女は少女の唯一を覚えているのは少年の声だけなのよ何が顔が見たことないからすぐに忘れるのよ忘れられるはずないじゃないだって彼女も少年のこと愛してるんだからそうやな<笑>ああ これ終わっちゃうのこうなるのは目に見えていた。たっぷり泣く、時間をあげよう。少女は体 を, 体を抑えることができずずっと震えていた。涙もボロボロ止まることなく溢れ出していた。私は少女を慰めつつ涙を拭いてあげた。そのまま少ししたら彼女は落ち着いてきた。もう泣いてはいないが、まだ涙の跡がついている。じゃあ、決まった 自分で降降りりるるかかそれれとも降りさせられるか私気持ちはわかるよでも少年は君がここに残ることを望んでいるだろうか君にたくさんのことをしてきたなのに結果はこれでいいのか私ってバカですかね違う少年のことが好きだろうはいとてもとても会いたいです うんわかるよでも少年の言う通り君の周りには今もこれから愛してくれる人がたくさんいるんだ彼のことはただの生きずりの人だと思ってやってくれ、はあ、もし少年の今の君を目の前にしたらきっとずっと後悔するだろうな君はたった一人の好きな人もしくは愛されてた人のため他の愛してくれる人を傷つけるわけにはいかない だろ。はいじゃあじゃあそうそう終点だから準備してじゃないと間に合わないからわかりましたああ少女は席を立った私たちは列車を止め扉を開いたここで降りなさい駅員が元の場所へ連れてってくれるから心配しなくてもいいよはい 少女はすっきりした顔で私を見つめるでも少女は降りる前にこう言った私は絶対彼のことただの息ずりの人と思いませんから声しか覚 え, な覚えてなくても絶対に忘れません目の前のこの光だけでも一生覚えるに値します <笑>あのバカ勝手に私の世界から逃れられると思わないできっと永遠に覚え続けるから涙はまた溢れ出したうん分かった<笑>あと帰ったら手首気をつけろよ治るまですごく痛いからなあ<笑>これ あれやんな<笑> あ, あ手首ちょっとあんまりまあちゃんと言わへんけどちょっと手首を傷つけるようなことをしてしまったんかもなびっきりの笑顔を見せたそれからゆっくりと扉へ向かったそしてこれほんまに感動の別れるとこやんなわ あ, あ消えた 風と共に消えていったうわー一緒になられへんのかなーあー私は扉を閉め列車を動かしたこの車両は空となったまるで最初から誰もいなかったかのようにもう行ったよ私は車両の隅に向かってそう言ったそれから車両と車両をつなぐ扉を開き一人の少年は 別の車両から入ってきたえありがとうええっうそやろこの人やった あ, あ別にもともと自分を諦めた人は優しそうな顔やなこの列車に乗る資格はないんだ私はただ自分の仕事をしたまじだ<笑> ななんてて会っっしかったなあの子を見た時は本当にびっくりしたな60年以上待つ覚悟をしてたのに本当に迷惑かけたよこれでいいのかあの少女は本当に君のことを愛してる会いたがってるんだぞ資格がないのにこの列車に乗ったんだ君に対する思いがすごく深いのを見たよこれでいいんだ僕の願いは、はあ、彼女の元気な姿を見ることができたんだから 僕みたいなやつは花から愛する資格も愛される資格もないんだ彼女が話してた話と全く同じ話してるんだこの人<笑>悲観的にはなっていけないぞ君の知らない間に愛されてるかもしれないからな例えば車掌さんにあまりにも真剣な顔をしてるからちょっと冗談を言ってみただけだそういえば君を 隠すこと、えー、少女を返すことすでに2回処刑をしてしまった君がここで何百年働いても足りないぐらいだいつでも手伝いますよやはり少女の言い通りだ<笑>怒れないなそれと車掌さんなんて人間の呼び方で呼ぶな私は君たちのような感情に左右されるような生物じゃないこの姿をしたのは君たちとえー 何やろこれ話しやすいからな分かったよ列車さんえ不愉快な<笑>もうすぐ終点ですよアナウンスはいいのえっ し, し, し, しまった遅れるところだまずいぞ私は走り出したこけないよう気をつけてよ背後から少年の声が聞こえたうるさいぞ<笑>でも人間のように感情を持つことも悪くないかも ああこちら第7号車でございます。いや、むしろ、私は第7号車だ。死んだ人の魂を、世界の終点ああやばい、鳥肌止まらへん。ああ、なるほど。それぞれの人にそれぞれの旅がある。 長いのも短いのも波乱万丈のも<笑>もうちょっと待ってごめんほんまにごめんちょっと待って平凡のもある<笑>ちょっと待って俺<笑>みんな読んで自分で俺も読まれへん<笑>ああでも終点は一つだけ人々の魂が列車に乗り自分の<笑> 自分の人生を振り返るときってどんな気持ちだろう満足ふさぎ込む後悔充実だが私には関係ないことだ違うな他人のストーリーは結構興味ある次に君に会えたときああ遠い未来の話だけど君に会えたら是非君の話聞かせてほしい。<笑> ご乗車ありがとうございます。第7号車は間もなく終点を迎えます。お, お忘れ物 の, のありませんよう、列車が完全に止まってからお降りください。最後に、良い旅を。はぁ、あ。はぁ。ちょっと待って、もう一個ティッシュ取ってくる。は<笑>ぁ。 あ, あ、はあ、めちゃくちゃ良かったですあ あ, あ, あちょっと待ってほんまにマジでゲームで泣いたほんまに初めて あ, あ女の子消えてるこれってさ続きあるんかな分からんけどもし続きあったら続きもプレイするかもしれないです <笑>ああほんまにいい作品やわいやほんとにご視聴ありがとうございましたちょっとねもう読めてないとことかあのちょっと読むの苦手なんで<笑>ちゃんと読めてないとことかいっぱいあったと思いますけど最後まで見てくれてありがとうございます<笑>ああ多分俺他の実況者より一番泣いてると思うわ<笑>ああ<ー><笑>ちょっと<笑> いや本当にこれあれやってんな車掌さんは実まずこの列車自体が第7号車っていうのがその死ぬ人のための列車やってんなだから簡単に言ったらもうあの世に送るための電車でそこに女の子を連れてきたのか、まあ、たまたま乗ったかで入ってきてでその人のためにその少年のためにちゃんと説明してあげて。 え、ちゃんとまあ、簡単に言ったら成仏しやすいようにしてあげたってことやな。いやー、よかった。めっちゃいい話やった。ああやばいな。ちょっともうなんか終わんのが寂しいわ。ちょっと今からさ停止、さよならって言って停止ボタン押すわけやけどさ、それがめっちゃ寂しいわ。こんな気持ち初めてや。いやなんか実況やってきてよかったな、ほんまに。再生数少ないやろうけどさ、この動画。 それでもほんまになんか実況やってきてよかったなって思うわ。はッ、あ、OK。終わるか。ほんまに見てくれてありがとう。それでは、ご視聴ありがとうございました。第7号車、これで終わります。それでは、さよなら。